はあ、それで追い詰めたつもりか見くびられたものよ。ようすべる力。 Hahahaha <laughs> 神者として知られ幼き頃の憧れであった我が父は無情にもわしを里子に出し不死の縁を自ら立った盲徳と出会い人との絆に価値を見いだしかけたが燃える都を前に仲間はわしの元を去り淡い夢は再び打ち砕かれた。 頼るべきものとして残されたのは赤き輝きがもたらす力のみその輝きが尽きるまで抗っても勝てぬとは真の絆とは核も強く美しいものであったか 礼を言わねばならんな。もうとく遅いぞ。<笑><笑>はよ天下に。 絆の価値を示さんか。本所よ、天の星になり、わしを見守ってくれ。<笑>ここの単役は、兵をよこして回収させよう。うあとは任せた。